レッドリボン軍の復活は近いぞパパーパーヒーローの出番だなかっこいいだろたった今確信したどっちが悪か